皆さんもご存知だと思いますが、今日のテーマがこちらです。はい、読んでみましょう。せーの、春のエイヤー。こ<笑>れ幼稚園児のマスはい、あの私。おーすごーおーい。まさかさんめっちゃ心配そうだけど。<笑><笑><笑>はい。あ、ちなみにあの、はい、今日はですね、あのマスクは、はい、おコページエオサポーターのコペーシブ応援団長の長谷倉さんから。 皆さんにあのプレゼントしていただいてま す, い ま, すいます。ありがとうございます。ありがとうございます。お客様にもない人には配らせていただいております。ありがとうございます。それでは、早速いきたいと思います。はい。はい、あどうもいらっしゃいませ。いらっしゃいませ、えー。こんばんは。こんばんは、いらっしゃいませ。いはい。<笑>それでは<笑>、いいですね。じゃあ、はもう早速。えーえーえー、もうえまず、AJO チャンネルアンケート。はい。最初 春から頑張りたいこと挑戦したいことはスーツがパツンパツンなので少し痩せたいと書いたい人。<モー> な る, ほどなるほど、スーツってね2 3キロでもちょっとかわっていやきますよねうん、うんうん、皆さんうなずいてますね、はい、なのでちょっと応援してほしいの と,、はい、と一応応応援ソングも頂 い, いてるので、はい、の応援ソングに関しては、はい、その応援ベッドメグオンがちょっとできるだけ歌おうっていうところになってますけどわ、はい、<笑>かんない曲があれば皆さんフォローお願いしますじゃあじゃあ応援の前に1曲大倉さんへのスー<笑> 1曲もういきなり1曲<笑>、はい あのウルフルズのバンザイいただいております。はい、行きますよ。はい。三二一。バン ザ, イ, バン ザ, イ, バンザイ。君に会えてよかった。このままずっと。 さん<笑>もう回お願 い, いいですかも<笑>もうう一回、ね、<笑>テイしししましょう、はい、シまょょーーハッピーイエーイ<笑><笑>じゃゃあこのの応援ちちっっっとかかから言ってもら言てていいいいででですすす、えー、よねんん声ださ スリムだよンボってね。<笑>足なんだよやっのっっ。マスクしてててててるるるるるるかかかかかからら。怖いいのみんんなこううう目でで、ね。見<笑>れよね。笑笑笑っっっ、ねね、<笑>今名前、無理やりなんか2回に。 リングを再開して、お腹引っ込めたい、お、これ書いた人は。いや、俺なんか似てない。らおらちょっと、はい、そうなんですか、うん。お腹出てきちゃった、お腹出てきちゃった。はい、な、なんで出てきちゃったんですか。え。<笑><笑>なんでしょうね。食べ過ぎ、代弁しよっか。ビールだよ。ビール、あービール中、えー、正, <笑>正解ですか。えっ、ー、と、ちなみに。 じゃあこれ歌ってからのもう先に決めといて歌ってから誰々っていうふうに言いきますねはい、はい、じゃあこれ次「毎回歌歌いたかっん書いてない人もいるあはい短く行こうねじゃあこれ次ユナティお願いしますね、はい、じゃあ終わったらすぐ応援だ よ, よいはいミスチルのギフトギフトなフトギフトギフトダーリン違う違う違うダーリン<笑>違う違う違う違う違うどんなたんだ っ, たっけどんなんだ どんなことだっけ、えっとね、ギフト。え、うん、<笑>え、っっとね、るしてていじゃ歌これさ、<笑>上のまたはる<笑> おたおい届け